起業に自分が向いているかどうかを診断したい理学療法士を B.C. の方。 営業従事者の軽で働いている方は参考になれば嬉しいなと思ってます。藤井です。えっと、まあ、私が当時病院勤務の時に、まあ、どういうふうな考え方を持ってて。あの、まあ、なんでこう起業したのかというところに関するところの情報を話しすることによって。まあ、皆さんが、要は自分が独立開業に向いてるのかどうかっていうことはわかると思います。で、ちなみに言うと、私は独立開業して、むちゃくちゃ良かった と, と思ってますね。いや、毎日やっぱ楽しいし、自由だし。 えー、もちろん収入の面でも何倍も変わりましたしあのすごいまあ大事な仲間スタッフどんどん増えていきますし、まあ、正直やりりがいありますねでやっぱりこう自分自身の作った会社が、まあ、医療で革命を起こすべく、まあ、一つのミッションに向かって一丸となってあのメンバーでやってるってところもやっぱむちゃくちゃ楽しいんでやっぱこう起業してよかったなっていうか、まあ、やってよかったなっていうところはすごい感じるんですね。 じゃあそういうふうに感じる人と感じない人 の, あのこれだから私の話を聞くことで何なのかって言ったらあの病院勤務自体どういう私が行動を取ってきてですねでそれで今、まあ、だからこれ勤務の人の方が多いと思うんですね PT さんとか<咳>女性さんとかドクターの方とかでそういった方があの何気ないんでってどういうふうにこうね、えー、やるべきなのかっていうところを話したいと思ってますなので企業に自分が向いてるかどうかな診断にしてください、えっと、まずは 私が、えっと、独立開業しようと思ったのは、まあ、正直な話理学療法士の職場に出て1ヶ月目の時にあもう俺起業しようっていうか辞めようと思いましたね理学療法士で病院として働くの。まあ、何でなのかって言ったらまあ、一言で言うと実習の時にね病院であなんか学生の時の評価実習とか あのもしくはその2ヶ月間の自主があるんですね私。でそれで行った時に私こう理学療法士なんでなりたいかっつったらむちゃくちゃ人治せるようになりたかったんですね。自分の手で患者さんむちゃくちゃ治せるようになって、まあ、私の場合は祖母ですよねやっぱこう腰痛でずっと悩んでたりだとか、まあ、私兵庫県の丹波篠山市って場所で生まれたんでその辺の田舎のじいちゃんまあ、ちゃんが腰曲げて歩いてるのを見て、まあ、自分でも何とかしたいなと思ってこの仕事をやっぱ選んだっていうのがもう一番私の根本の部分で今も変わらないんですけどね。で、まあ、思ったことは何なのかって言ったら。 私の場合の職場ですよ私のの場場合の職場がたまたまなのかもしれないですけどもう言ったらあの評価実習でやってたことと臨床に出てからあの同じことやってたんですね先生が。で多分そのパッと見同じことやっててで話を聞いたりとかしてももう自分はもう燃えたぎるようなやる気があったんですよもうね死ぬでももう治せるようになりたいぐらいの燃えたぎるようなやる気があったんだけどけどなんかぶっちゃけこ れ, これどうなんですかねって言われたはハハハハハ」みたいな感じで「あれ?」みたいな。 あのすごい自分がやる気でもう患者さんを治せるようになりたいと思ってこのね理学療法士仕事選んで病院で働いて白衣着て患者さんの前に立ってやるぞっていう時で今から先輩やったさあどうやって言った時になんか返ってくる返答があまりにもこう冷めてたというかあの熱を感じなかったんですねでもそれを聞いてあれみたいな感じで思ってました。 で、まあ、結構職場の同期とかもあの私の場合6人ぐらいいたんですね1年目6人ぐらいいて一緒に、まあ、あの頑張っていこうねみたいな感じで話をしてて今から PT デビューだねみたいな感じでやってたんですけど、まあ、周りの人とかあの同じ大学の子もいたんで話してたんですけど何か思ったよりも臨床のこの職場に出てる先生らの方が冷めてるよねみたいな感じで。 もう実際に、だからもう、この1年目からしたらビビるんですよね、脳卒中の肩麻痺の人とか、パーキンス病の人とか見て、マジで疾患を見て、で、自分で、その患者さんを人生を背負わないといけないっていう重圧とプレッシャーでもすごいなって思ってるんですけど、結構職場の先輩は冷めてる。で、それがプロフェッショナルとして冷めてるのかというよりも、なんかもうここまでなんやと。PT はここまでで、ドクターがいっぱいやって、処方する薬がどうのこうので、病院のルールがっていうところの、 レールの上に乗ってはるなっていうのがすごく分かったんですね。うん、でまあまあ理学療法士がお給料安いってことは知ってて別に私給料のことそんな気にしてなかったんですね。それよりも私が何で PT になったのかって直せるようになりたかったんでよ。患者さん自分で。あの医者が直すとか看護師が直すとかして自分で直せるようになりたかったんですね。っていうのはむちゃくちゃやっぱ強い。モチベーションとして持ってたんですね。 そうなんですよだからこうねこう今ウェブサイト見てますけど転職理学療法士が独立とか転職する理由がこう人間関係とか残業休日の悩みやりがいを感じない給料の悩みとかってあるけど、まあ、人間関係別にかん何も感じなかったし残業と休日は関係ないですね残業はしまくるし休日土日も大学の図書館にずっと勉強してたしでやりがいについてはあのなかった。 なかったからどどうするかって言ったら自分で毎週どんじセミナーにっっててやりがいを作ってましたで給料についての悩みはまあ安いなと思ってたけどいやまあまあ自分がどうするかによるやろと思ってたから正直給料についてはまあ自分に投資できないことがすごい嫌やったから勉強したかったしすごい嫌やなと思ってたんですね。<笑> はい、で、だからまあ正直な話これ私の場合でいうとこうね、転職サイトのこうランキングね、転職したいと思う理由ランキングで人間関係がナンバーワンでその次残業が多すぎる休日が多いというナンバーツーらしいですねナンバースリーがあのやりがいがないナンバーフォーが給料についてっていうので理学療法士の人とか転職してあるらしいんですけどこれ全部私に当てはまらないっていう<笑>そういう感じでした。ね。はい。まあなんで。 そうだから私の場合はだからもうそれよりも自分の内側から出てくるこれ燃えたぎるようなやりことをやれる環境どうなんて探しててで結論から言うと組織じゃないかったんですね一人で自分の城を作ることの方が向いてたから今こう起業して経営者で会社の代表としてゴリゴリやるのむちゃ楽しいしでもむちゃ疲れますよでめちゃめちゃ働くし今回もこれ あのね、7日間連続でセミナーとか言ってたからねゲロ出るよね。けどね、充実感あるね。うん。そんな感じなん<笑><笑>ですね。まあ、なんで、えっと、まあ、私も環境が上がってきて結婚もしてるし子供もいるけど、そう<咳>楽しいっすね、毎日が。で、まあまあ、なんでこれ何しようと思ってるから。 えっとね、理学療法士、独立会議向いてるとこういう人だと思いますね。でたまにね、熟成とか、ね、こういう感じで言ってくれてるんですけどむちゃ、絶対成功すると思うんですよね。なんでかっつったらあ、他の人の意見とか、あの環境とかに左右されないから、自分自身が常に変わり続けてきて、あの 行, 動て 行, 動て行動して行動して行動して行動して適用して超越するということを繰り返すタイプの人なんですね。なんでもしこういう考え方向いてるのあれば、めっちゃ独立向いてるし参考にしてください。じゃあ、もしよかったらいいねとチャンネル登録してください。そのリンクに独立会議のマニュアルを私作ったやつあるので、ンロードしてください。以上です。